皆様こんばんは DJ あさぴこと朝香智子です今晩この後6月1日の25時からラジオ番組第9回の放送があります今回のゲストは先日川口湖で行われたストリートピアノフェスピアニックのさなえちゃんのステージでご一緒した赤髪玲さんをお迎えしておりますその名の通り めちゃくちゃ美しい赤色の髪を持ったピアニストさんで私が最近青い髪の色をしているせいか2人で並ぶと一部では歩行者信号系ユニットと称されるシーンもあるとかないとか<笑>赤上礼さんはその場で言われた曲をどんどんつなげてメドレーにするのがとても得意でいらっしゃるのであさぴはしめしめとここぞとばかりに無茶ぶりを投下しております。こうご期待。 そして、この日は2本分のラジオ収録ということで、もう一人のゲストの方がいらしておりましたので、今回初めての試みをしております。これはですね、ぜひ聴くしかありません。さて、ラジオ放送終了後、週末にアップされる赤髪玲さんとのコラボは、ピアニックで設置されていたストリートピアノで、あの名曲を一緒に演奏してまいりました。ちょびっとだけ先出ししますので、どうぞ。